チャンネルです本日私はです、ね、リジェント台北さんの方から今し方 Uber でですねグランドハヤート台北さんの方に移動してきました今ね12時20分ぐらいなんですけどもうねお部屋の準備整ってるそうなんでこれからねチェックイン手続き向かっていきたいなと思います早速行ってまいりますはいそれではねチェックイン手続きを行っていきたいと思いますはいということ で, ですね今チェッッククイン手続きは無事にねサクッと 完了いたしましたアップグレードいただきまして本日は二十二階の二千二百二十八号室となっております。まあまたねちょっと詳細については後ほどねお話ししていきたいなと思いますので早速ねお部屋の方に向かっていきたいと思います。出まいります。はいということでですね二十二階の方に上がっていきたいなと思います。はいということで本日はね二十二階のクラブラウンジがねある階となっております。 えー、5階とかにね、中華料理だったり3階に、ね、日本料理があったり、ね、しますね、はいまあ、初めて来るんでね、グローバリストになったから初なんで楽しみでございますはい、22階ですおめちゃめちゃね眺望もいい感じでここがねクラブラウンジみたいですね、まあ、とりあえずねお部屋の方に向かっていきたいと思います、はい 廊下もですねあここは大理石なんですけど途中から絨毯にね変わる感じですねはいはい本日こちら2228号室でございます入っていいのかな、はい、多分ねウェルカムアメンティーをこれからニャ<音声>オオッケー 多分入ってね大丈夫な感じなんだと思います。まだ掃除してるかな。你好。ああ、オッケー、オッ ケ, ケー。はい。それではね改めましてカメラをね一眼レフカメラに変更しまして、えー、本日はですねこちらでございますね。 はい、エレベーターホール出てね、どっちか分かりづらかったですけど、左手、でここがねラウンジスペースになってますね、左手のこちらの2228号スとなっております。はいで、エントランスはね、白を基調とした、まあ、こんな感じのね、はい非常にもう荷物埋もれてますけど、心にね、腰掛けて靴を履いていただくねスペースがございます。で、入っていただいてですね、すぐね、こちら、ルームキーはね、やっぱりさしていただく必要が。 あるみたいですねはい、起こさないでください掃除してくださいのボタンがありますで、入って右手、まずねお手洗いがこのようにございます広いですねはい、こういった鏡もありまして、えー、ここは水、水トイレットペーパー流せなそうですねゴミ箱ありますねはい、ここはね基本的にウォシュレットも付いておりませんのであのゴミ箱にね捨てていただくようなタイプとなっております で、えー、こちらのソープ、石鹸がね、バルマンとなっております。で、電気のスイッチとコンセント、はい、こんな感じですね。はい、流せるとよかったかな。はい、えー、で、こちらのところに、こういったね、収納スペースがあります。電気もね、きますます、あ、ちょっとしたものをねあのしまっておけることができるという感じでしょうかね。ここは開かないのかなここは開開かかなないのあ、開くんだ、ここも 収納かなと思ったんですけど、多分スタッフ専用のね何かが入っているんじゃないかなと思います。はいそして入っていただいて、右手ですね、このようにデスクがございます。なんかね、いい感じですね。はい筆で、ね、書かれております。そしてこちらがミニバーのコーナーとなっております。まあ、エアコンとかねここですね。はいで こちらにネスプレッソのマシーンだったりとか電気ケトルがね、ございますねでお水ポテトチップスそしてカップラーメンもね、ございますねで、下の方には、はい、冷蔵庫ございます2本だけペプシと、ね、コーラあります多分これはこの量はさすがに飲んでいいやつじゃないかな<笑>と思うんですけどどうなんでしょうはいで、えー、右手の方には エスプレッソマシンのポーションとかですね、ございますね。はい、えー、こういった感じで、なるみ製のですねティーカップがございます。そして緑茶だったりとか紅茶、そしてエスプレッソマシンのポーションがね3種類2個ずつでね計6個あるという感じですで。この下にはグラス、マグカップ、でさらにその下はあ、特にございません。はい、まあ、こんな感じですね でこのデスクの方にも、ですね、はい、このようにコンセントが2箇所だったりとか、LAN、えー、ケーブル、HDMI とかね、はい、USBA があるという感じです。非常に使い勝手が良さそうなデスクですね。はい、で、こちらですね、はい、なんだろう、照明か、ここのボタンでね。 ここなんかもね、オブジェがめっちゃいい感じですけど、これは特段、多分ね、開かないのかな、ね、オブジェですよね、きっとね、はい、で、ソファーとかがこのようにあって、テレビがね、このようにございます。LG 製の、どうでしょう、65インチぐらいありそうでしょうかね、はい、あソファーなんかもね、まあ、こんな感じで非常に使い勝手が良さそうじゃないですか、ね、明るくていい感じです。はい で、ここは何でしょうね、この下は、はいえー、HDMI とか、ね、USB コンセントがございますね。はい非常に使い勝手が良さそうですね。でここら辺にはあの大阪城ドームみたいなのが、ね、ありますね。はいこんな感じのはい風景はね、こんな感じで。 なんか大阪城ホールみたいいのが<笑>ございますね。で、今ね、プールね、下見えますけど泳いでる方もね、いらっしゃいますね。はい、楽しそうです。まあ雨ですけどね、暖かいのでプールありかもしれないですね。はいで、ここら辺にもね、コンセントがあったりとかですね、まあ、ソファーの感じとか、非常にリビングね、広くていい感じですね。で、 こちら、ね、出身室ですけどまあ扉を、ね、閉めていただいて分けていただくことはね、可能となってますけどこちらにも別でね、エアコンのパネルがございます。で、入っていただいてエキストラベッドもね、なんか準備していただいてますねはい、かなりいい感じです。ここにも鏡があってなんかね、マッサージしていただけそうな感じですね。はは、い、ここは カーテンもね、スイッチが自動になるんですね。はいここも、出身室も広いですね。そして、ベッドのサイドのところに、電話機とこちらのね、照明のスイッチ類があったりとか、常備灯とかがね、ございます。はいシンプルですけど、結構ね、ゴージャスな感じ、なんかゴールドっぽい感じでね。はいで、こちらに関節照明とか、時計とか、こちらにもね、 はい、こういったコントローラーがございますし、えー、コンセントもねこちらに1箇所ございますそして収納スペースですね、はい、ハンガー類に、ね、このようにありましてバスローブバスローブは特にロゴとか入ってないですねアイロンアイロン台がございます、はい、荷物置く台があってでこちらがはいこんな感じでスリッパとかなんだろうランドリーバッグシューバッグとかねシューブラシ靴べらがもう 一式でで入ってるっててる感じですねでこちらがセキュリティボックス、セーフティーボックスがございます。注文は特にありますけど、何か入ってるということではなさそうですかね。やっぱりルームエアとかね、特にはございません。はいでこちらがね水回りとなってます。ここもね扉がありますけれども、はい、えー、こちらの方にもですね、 お手洗いがこうスライド型の、ね、扉となってますけど、ございまして、まあ、ここも、ね、トイレットペーパーは、えー、捨てていただく感じですね、ウォシュレットはこっちは、ね、ついてますね、はいでまあ、洗っていただくことが、ね、できる感じですね、そしてこちらシャワーブースですね、はい、レインシャワーもございます、ハンドシャワーもございますという感じですね。はい こんな感じでアメニティがねバルマン製のアメニティがございますでこちら右手がねレインシャワー左手がハンドシャワーみたいなのでちょっとハンドシャワーね出してみましょうかね、はい、まあ水圧はね十分じゃないかなと思います、はい、そしてねバスタブもこのようにございますして、まあ、結構これもねでかいですね、はい でこちら洗面台1箇所でこういう感じでございます丸い感じの鏡でね間接照明も非常にねいい感じですでこちらバルマン製のねアメニティがあってお水がねございますそしてテレビの、ね、音声聞いていただくやつかなはいでドライヤー用のコンセントだったりとかで歯ブラシとかねアメニティ系が一式ねこちらにマウス押ウしとかも含めて置いてございます でティッシュと時計でタオル類、はい、でドライヤーが、えー、これもフィリップス製ですね結構コンパクトな感じですけどございますねで体重計がございます、はい、こんな感じでしょうかねバスロードはいいかがでしょうか、まあ、グローバリストになってから、ね、初めて、えー、海外でですねハイアットさん宿泊させていただくのが こちらのグランドハイヤートタ イ, イさんとなりますそしてねスタンダードスイートになりますこちらのグランドスイートキングというお部屋にね朝いただくことができましたはい本日はこちらで一泊ねさせていただきたいなと思いますいかがでしょうかいや最高いい感じですねはいそれではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います行ってみましょう はい速度出ましたダウンロード下りが 11.37 メガ bps アップロード上りが 37.80 メガ bps となってましてまあちょっとねストリーミングとかに関してはちょっと不安定な部分はあるかもしれませんけどまぁ、あ、通常仕様ではね全く問題はないのかなというふうに思いますまあ、ただですねこちらもねこのデスク周りだとあの優先欄がありますしあちらのね リビングのソファーのところにも優先欄がありますので、まあ、そちらを、ね、利用していただければ安定した、ね、ネット環境ライブ配信等は、ね、できるんじゃないかなとい う, ふうに思います。はい ということで、こちらですね、本日はグランドハイアット台北さんの方にですね、チェックインさせていただくことができました。なんとね、12時半のもうアーリーチェックインをね、させていただきまして、もうお部屋の方にね、12時半にね、入ることができまして、まあ、なんやかんやね、今、ゆっくりしてましたんで、もうまもなく14時とえいったところでございますけど、いやー、来ましたよ、グローバリストのね、特典を利用しまして、まあスタンダードスイートの こちらね本日、えー、グランドスイートキングというお部屋にね、アサインいただくことができました。えー、前々日ぐらいまでですねこちらのスタンダードスイートは空いてなくて、ですねその上のね、えー、プレミアムスイートは空いてるんだ状況だったんですけど、これだとね、 さすがにスタンダードスイートを飛び越えてプレミアムスイートにアサインは難しいのかなと思ってたんですけど昨日ね、ね YouTube のライブをさせていただいている途中にふと見たところねあのスタンダードスイートが空いてたみたい で, です、ね、アサインいただくことができましたお部屋の平米数としましてはね66平米ぐらいですけど まあ廊下とかがない分ね、あのデッドスペースがあまりないので、あの非常に広く感じるお部屋かなというふうに思いました。で、今回はね、あの私、グローバリストになって、宿泊することができましたけど、まあ、当初はね、グローバリストになる予定ではまだね、なかったので、あのホテルラックスさんを利用しまして、あの今回予約をさせていただいてますので、100ドル分のね、 ホテルクレジットなど い, ただいてます、まあ、ネットでですね、えー、3050台湾ドルという感じになりますので、まあ、日本円にして、た多分1万2500円ぐらい、えー、利用していただくことができるという感じでございます。えーまあ、8個の、ね、レストランとか、あのスパとかね、そういったところで利用してくださいということなので、まあ、ちょっとね確認しますけど、インルームとかだとちょっと利用がねできないんじゃないかなというふうに思います。でレストランの、ね、利用だったりとか、まあ、今回ね、クラブフロアの フロアとなってますので非常に、ね、アクセスも便利という感じなんで後ほど、ね、行っていきたいなというふうに思います。オープンは、ね、11時から21時までという感じ で, です、ね、ハッピーアワーは17時半から19時半の間という感じになっております。プールとかは、ね、あの外のプールは朝の6時から夜21時半まで、ね、やってますしオアシススパとか11時から22時、はい、サウナなんかも、ね、6時から22時半までやっているという感じでフィットネスは、ね、24時間。 営業されてるあとね、キッズエリアもあるみたいで9時から13時、そしてね、14時から18時、どこにあるんだろう、ちょっとね、見ていきたいと思いますが、キッズエリアなんかもあるみたいですね。はい。非常に、えー、楽しみでございます。はい。まあ、こんな感じでいろいろね、いただいてますけれども、まあ、ちょっとね、あとウェルカム、えー、ドリンクのチケットなんかもね、いただいております。もうね私だいぶの あの体勢、ね、う整えてね、まあ、自分の周りはかなり出来上がってる感じなんですけどね。はいということで、まあ、あの台湾ね4泊目となりまして残すところ、こちらのグランドハイアットと明日ね行くホテルで台湾のね旅行は終了という感じなのでまあ、ちょっとね、まあ、そんなことは考えずにとりあえず今日のねグランドハイアット台北さん楽しんでいきたいなとい う, ふうに思います。ということでまたちょっとね館内散策とかねこの後していきたいなと思います。はいじゃあね 今レイ君がラウンジ行ってますのでちょっとねラウンジの方に行って合流してこようかなと思います。 レイくんはね、もう食べてますけどレイ君ねめちゃめちゃいい席台北島リッち真っ正面じゃないですかすごいですねやっぱり間近なね、場所っていうだけもありますねすごいはい、とりあえず雰囲気見たかったのでこれだけねいただいて、えー、お部屋の方に戻っていきたいと思いますはいレイ君ねお部屋に戻ったらあっという間にねお昼寝タイムでございますまあ、ね 結構、ね、疲れてるんだと思いますね。 はいといととうことでですね今ね、ねもう17時15分でもうまもなくイブニングカクテルハッピーアワーがね始まるんですけど今日はね日中、レイ君と、ね、プール行こうかなと思ってたんですがまさかのねレイ君が3時間以上ね、えー、昼寝してたということで、ね、もうねこの時間になってしまいましたので、まあ明日のね朝食後にプールね、えー、入ろうかなと思いますけどまあ、夜、ね、時間があれば夜ライブもあるんですけどあの夜のねプール であったりとかまあ、ジムとかねちょっと見に行きたいなと思いますけどもまあ、これからとりあえず、えー、ラウンジの方にね向かっていきたいなと思いますはいこんな感じでですね持ってまいりました今日はね5名で、えー、いただいておりますはいということでねちょっといただいていきたいなと思いますいただ今日いっぱい寝た ね, じゃあねいただいていきたいと思います おいしい。 いきたいと思います中でカレーみたいなカレーみたいなうんあ、まあ結構ね、ピリ辛でネーも食べてたけど結構辛い美あと、ここら辺のチップス、ね、うんうまいということでまあこれね、ちょっと食べ進めてお部屋の方にね戻っていきたいと思います はいごちそうさまでしためちゃめちゃ、ねえー、美味しかったですた思ったよりねあの種類も豊富でですねおの酒の種類も、ね、ありましたし、まあ、あのお子様連れでも、ね、大丈夫だったのが非常に良、ねえー、かったかなと思いますで17時半から19時半がね、えー、ハッピーアワーカクテルタイムという感じでございます、まあ、それ以降もね一応やってるんですけども、まあ、お酒自体はその時間だけという感じですで今日はですねアイアドのライブもありましてライブがね2本立てとていうこともありますので えー、ちょっとね休ませていただいてライブのね様子につきましては上の方にリンク貼っておきますのでよかったらそちらね見ていただければと思いますということで明日のね、えー、朝食の時間にまたお会いできればと思いますはいおはようございますぐっすりね、えー、眠ることができましたこちらのベッドもねあの固めで私好みでね最高でしたねはい でまあ、こちらのホテル、ねあのー、検索すると、ね、ちょっと怖い噂なんかも出てきますけどそういったことも一切なくもうむしろ、ね、もうぐっすり最高でした、はいえー、で今日はです、ねまあ、朝食食べた後に、ね、あのにレイクをプールに入れたいなとい う, ふうに思いますので、まあ、シャワーは、ね、ちょっと後回しにさせていただいてこれからとりあえず、ね、朝食の方を食べに行こうかなと思います。で食べた後ちょっと休憩してね えー、レイんをプールに連れてってあとキッズルームがあるみたいなんでそちらも、ね、寄っていきたいなというふうに思います今日ねあいにくの、えー、今ねもう雨降ってるような状況で天気もね昨日より若干涼しい昨日はまあったかすぎたんでしょうね21度あったんですけど今日はね17度、まあ、それでもね十分あったかいかなと思いますんで、えー、朝食食べた後プール向かっていきたいと思いまますす行って参ります、はいり朝からねめちゃめちゃ音楽が鳴っていてにぎやかな感じですねやっぱりね ロビーラウンジはめっちゃいい感じなんですよね。こちらがね朝食会場のカフェとなっております。1階ロビー会ですね。なんかハリー・ポッターコラボしてる感じですね。 とりあえず、ね、こんな感じで、今日はね、ランチビュッフェもする予定なので、軽めにね、いただこうかなと思います。まあ、ネックの方にはね、カリカリベーコンあげていきたいと思います。はい、ということでね、お粥だったりとか、こういったヌードルとかね、えー、持ってきましたので、えー、いただいていきたいなと思います。美味しそう。はい、美味しそうです。はい、こちらですね、十四代ジコンとかね、獺祭までありますね、めちゃめちゃ美味しそうです。 そしてねランチでお寿司もあるんですけど今準備はね進めているような感じですね。はいということで、ね、いただいていきたいと思います、もうね今9時半ですけどもうねあの10時でお料理下がりますよっていうね ア, アナウンスもいただきました。はい、とといいいいうことでいただいていきます、うん この肉麺みたいななんか焼きそばの肉麺みたいなやつがめっちゃうまいうんあとねこういったおかゆ類最近ねおかゆよく食べてますね 最高とりあえずね今日は食べ進めてちょっとね部屋に戻ってゆっくりしてからプールの方にね向かっていきたいと思います、はい、ということでですね5階のですねスパ えー、プールの方にね向かっていいきたいと思いまーすこちらがねねねででですす、ね、ここんなな感じじバイスママでは、ね、プールの方に向かかっっっていきましょうママさっきの、ね、ジムゃたちはトレーニングマシンがあるお部屋もございます。 ございますね。こっちはちゃんとシャネージュみたい、ね、な感じでしょうか。はい、あね、ね。はい、こんな感じのプール。はい。はい、オッケー。はい、こんな感じのね、えー、プールでございます。上ね建物のなかはい。 ちょっとね、切りサメ、コサメがね、ありますねここ、ね、じゃちゃんとか、かぶってイエスそさ、おー、ピカピカようやくらん、タケシ乗ったねうーん、上手じゃんタケシ、タケシ、タケシ、タケシタケシ、タケシこんな感じではい、まあこんな感じで誰もね、今いらっしゃいませんね あのプールゆっくりねしていきたいなと思いますおここからね深くなるんで結構私の胸ぐらい1 5 0ンチぐらいになるみたいですねはい今日はゆっくりしていきたいなと思いますじゃあねちょっと楽しんで入っていきたいと思いますちなみにあそこのねタワーの多分最上部アンダーズとかパークハイアット、えー、台北さんがねできるという感じですねはい 楽しんでいきます。はい、プールね上がってきまして、こちらにねキッズルームがこのようになります。今ね貸し切り状態なので、エ、え、リー君とね遊んでいきたいなと思います。下もねふかふかでねめっちゃ気持ちいいですね。ちゃんとねお手洗いも完、ね、備されております。はい、こんな感じのキッズルーム。これは親子連れでもね、お子様連れでも非常に嬉しいんじゃないでしょうか。 帰りますか、うん、よしじゃあお風呂入りに行きましょう。うん といううこと で, ですねもうなんやかんや、もう一時ね、もう間もなく回るところでございます。まあ、朝食もね、非常に美味しかったですし、プールもね、非常に楽しかったです。まあ、何よりね、あのキッズルームとかがあるのがね、やっぱお子様連れには非常にね、良かったかなというふうに思います。で、本日ですね、朝食会場で、まさか日本の方でね、私のチャンネルご存知の方いらっしゃって、お声がけいただきました。海外でもね、お声がけいただけるなんて、非常にね、大変恐縮でございます。昨日のね、ライブも見ていただいたみたいでですね、本当にありがたい話でございます。はい いやもうかなり、ね、油断してましたね、あの普段ね持ち歩いている名刺などもさすがに海外だとという感じもあってです、ね、準備してなかったですし、まあ、妻も、ねえー、あまり、ね、化粧していない状況だったので大丈夫だったかななんて心配していましたけど、ねはいまあ、でも、ねあの、気兼ねなくあの声がけいただけると、ね、非常に励みになりますし嬉しいのでもし、ね、あの声かけられそうな方いらっしゃれば、ね、見かけた際にはぜひ気軽にお声がけいただければなというふうに思います。で まあ、初めて、ね、こちらのグランドハイアットタイペイさん宿泊させていただきました、まあ、グローバリストという、ね、ステータスを保有して、まあ、初めて宿泊させていただきましたけれども、まあ、運よくですねこちらのグランドスイートキングにアップグレードも朝にいただくことができまして非常に 素晴らししいステート、えー、なりました、まあ昨日ライブでも、ね、お話ししましたけど今回の、えー、台北の旅ではですね、まあ、1位、2位を争う、まあ、これから、ね、チェックアウトをしてルメリディアさん最後、えー、宿泊させていただきますけどそこが入ってきてどうなるかっていうのはまたちょっと分かりませんけど今、現時点では、えー、W 台北さんと並ぶぐらい同じぐらいかどっちだろうなっていう感じの、えー、1位、2位、トップ2争いっていう感じでございますけどね個人的にはね。 はい、まあ、非常に、えー、素晴らしいホテルだなというふうに思いました。まあかね、ネットで見ると。 あの幽霊が出るよみたいなね、こともありましたけど、全くそんなね、えー、雰囲気もありません。あの霊感強い方は、ひょっとするとなんか感じたりするかもしれませんけど、私はあの、ちょっとだけね、心配しましたけど、全くなかったですね。むしろあの、リージェント台北さんの方のお部屋の前のね、すごい薄暗ささの方が、えー、かなり薄暗くてですね、ちょっと怖い感じありましたけど、レイ君が怖いって言ってましたけどね、あのまあ全くそんなこともなくですねあの、快適に過ごすことができました。はい、素晴らしいホテルだなっていう風に思いますので、またね、 えー、台北、あの、これ、来た際にはですね、あのー、ぜひ。候補のね、一つにさせていただきたいなと、いうふうに思いました。ということで、まあ、もうちょっとでね、あの、チェックアウトさせていただきます。ちょうどね、まあ、れい君がね、今寝ちゃってるので。 あの本当はですねこれからランチビュッフェの方に行く予定だったんですけど妻とねあの妻の妹夫婦の3人でね今ランチビュッフェいただいてまして、まあ、ちょっとね画像撮ってきてねってお願いしてるんでこんな感じでね画像出しておきますけどもまあ、ローストビーフだったりとか、まあ、朝食なんかもですね あの朝食会場でも準備をしててですねランチの準備をしてて、えー、寿司ネタなんかもね、えー、切ったりしてたのでいやーいいなーお寿司かーなんて思いながらね、えー、見てましたけどまあ今日は残念ながら私はね、えー、食べることできませんけどまあ大体ね想像はつくので。 きっと美味しいんだろうなっていうふうに思いながらまたね次回機会があれば利用したいなというふうに思いますということで、えー、今回のですねグランドハヤト台北さんの宿泊のレビューにつきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思いますこの動画がためになった参考になった面白かったよという方方ぜひね高評価ボタンとコメントね気軽に残しておいていただければ嬉しいです、えー、概要欄下の方に私ツイッターラインインスタグラムやってまして、えー、URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします、えー、私の動画の方ではねこういったホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー に関する有益な情報等を発信させていいただいております情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録ベルマークの通知ボタンねまだやってない方はぜひ押していただいてえ次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。